フルーツ電池の代表格でレモン電池ですね電極はマグネシウムリボンと銅板ですこういったの形の銅板を使っても構わないんですけどこう差し込みやすいのでちょっとこう尖ってますけどこれを使ってやりたいと思いますあと電気が流れたかどうかの確認はこちらに LED ですねそれから 低電圧で作動する電子オルゴールです操作は簡単ですまず、えっと、正極になる銅板ですねで近いところにあまり近すぎるとくっついちゃうんですけどこの尖った部分ですね切れ目を入れてこちらにマグネシウムリボンを差し込むことにします 近い方がよりお大きな、まあ、あの電圧が高くなるのでねこういう配置になります本当は理想を言うとこれ半分に切ってセルを2つに分けるんですけどいろいろ汚れやすいってこともあるし手間の関係同じレモンに、えー、2箇所ですね、まあ、2セル分ですね 電池を作結構汁がこぼれてあ の, この電気電子部品がですねちょっとこう汚れたりなんかしやすいもんですから、まあ、こういう方法をとりますまずマグネシウムリボンの方が不極になって銅板の方が正極になりますねでこちらの方が LED はあの極性があるので事前に極性を確認しておくんですけどもこちら銅板のもうすでにこのレモンはクエン酸強いものですから電流が強いのでもうこうシュワシュワ発泡が見られますねあとこれにこれで2セル分ですねはい LED が光りました 電気を消して部屋を暗くしたんで見えやすくなったかなと思ったんですけどっだいぶ暗くしたので光ってるのが見えるかなと思うんですけどですね。 完全に半分に分けたわけじゃないので厳密には似セル分とは言えないんですけども LED2V ぐらいで光る LED ですけど一応光ってるのが確認できますね LED 光るの分かったので 次はベシーオルゴーですねちょっと音痴ですけど電圧低いと音痴になっちゃうんですけど一応「ハッピーバースデー」のメロディーは流れているようです。 挿し方を少し変えて面積が広がるようにするとやっぱちょっと音痴ですけどね一応電気が流れてるってことはわかります、はい、解体するときはこのレモンの汁があちこちつかないように濡れた雑巾をちょっと用意しておいて改めてまたですね あのより完全に洗浄するといいと思います。